キンプリヘイヤ仕様、うどんの食べ方に視聴者騒然、かなり衝撃。大丈夫ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング・アンド・ス・ヒラ紫仕様が、こだわりのうどんの食べ方を披露したのだが、まさかの光景に、彼の体を心配する声も相次いでいる。 キング・アンド・クスの平野市用が4日放送の成功の遺伝子日本テレビ系にてこだわりのうどんの食べ方を披露。美しいルックスからは想像しかいワイルドな食べ方に驚きの声が相次いでいる。四角うどんは丸のみ人気女性ファッション誌のイケメンランキングで1位を獲得するなど女性たちの間で大注目のイケメンアイドルとなっている平野。 そんな彼から、うどんは噛まずに飲み込む、という衝撃発言が飛び出した。平野は、うどんの、つるんとした喉越しが好き、だそうで、喉越しを最大限に堪能するため、噛まずに丸飲みしているのだという。スタジオにうどんが運ばれてくると、平野は美味しそうにうどんをすすり、口に入れたうどんを丸飲み。この光景に、差しらりのは、え、とゼック。本当に一切噛んでいない。 とスタジオは一時騒然となった。近く、大丈夫なの心配の声も平野のまさかの食事風景にツイッター上では視聴者からも驚きの声が、平野くん以上にうどんの喉越しダイレクトに感じてる人いないと思う。平野くんのうどん噛まないで飲み込む、やつ結構恐怖映像だったんだけど、失敗して喉詰まったり消化不良を起こさないのか、な。見てて心配になるわ。 平野仕様うどん噛まないで食べるの大丈夫なの絶対噛んだ方がいいよ。以前出演した番組でもうどんの食べ方に驚きの声が上がっていた平野本当に飲み込んでるんだ。と改めて驚いてしまった人や内臓への影響を心配する声も目立つ。 四角六割以上の人がうどん派、調べや編集部が全国の20ケラ60代の男女1500名を対象にうどん派かそば派かを調査したところ全体で六割以上の人がうどん派と回答した。同時にそば派はやや少数派であることも判明。丸のみは喉越しを最大限に感じることのできる食べ方かもしれない。